お腹が気になるよって方今回は、あぐら足でシットアップをすることで、お腹に2倍効いて、凹ませるスピードがすごく上がるんです。メジャーを持ってる方は、ウエスト、おへその下ぐらいを測ってですね、今回の腹筋を1週間続けてみてください。経過は YouTube のコメントでお待ちしてます。 はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、あぐら足をした状態でシットアップすると、実は簡単にお腹に効くんです。今回たったの6回腹筋やっていくんですけども、股関節のストレッチを10秒、その後に腹筋6回、3セット、一緒に頑張ってやっていきましょう。今回3セットしっかり行うことで、お腹がもう翌日から凹んできます。 ほんまかいなーって思ってる方はですね、ウエストを測ってください。これが答えを出してくれます。あぐらを組むことによって実は腹筋に効くんですけども、なぜ腹筋に効くのかっていうのは、あぐらを組んでる足のお尻に力が入りやすいです。お尻に力が入るってことは、お腹を締める、骨盤を立てることができてますから、すごくお腹に力が入りやすいんです。腹筋はとにかくお腹に力を入れて行わなければ、 聞きにくいですから、その意識っていうのが、あぐらを組むことによって簡単にできます。ただ、あぐらを組んでるだけではダメなので、必ず最後まで説明を聞いて一緒に実践しましょう。今回スマホを持ったままできるメニューですので、安心してください。それではまずあぐらのストレッチをしていきます。足の裏を合わせて、スマホを持ったまま、足をですね、パタパタ動かしてください。もし硬い方は足を少し前に出して、 柔らかい方は手前にしっかり近づけて股関節の力を抜く感じで10秒間足を動かしてください。いきます。こういう感じです。スマホを見ながら股関節をリラックスしてください。はい、OK です。それではアグラシットアップを行っていきます。スマホを見ながらしてください。 まず、右足であぐらを組みましょう。足に乗せる位置はあまり奥に行かず、足首がももの上です。膝は90度ぐらいに曲げます。この時に上の足でしっかり股関節を開く感じにします。そうすると右のお尻が硬くなっていると思います。お尻を硬くした状態でスマホを持って 足を押さえながら上体をぐーっと起こして、ここで10秒間キープです。息を10秒吐き続けたら戻ります。手の位置で負荷が変わりますので、辛い方は手を前に。楽だと思う方は手を手前にして、上体を起こします。息を吐き続けてお腹をどんどんへこませます。各足3回、計6回を3セットです。それでは、行きます。息しっかり吸って吐きます。 スタート1 2 3 4しっかりさてはい1 2 3 4 5 6でききるだけ起きて7 8 9 10、はい、ラストスタート1 2 三、四、お尻硬くなってますか 678910OK、OK、足変えますいきます吸って吐くスタート1234頑張って5678910吸って起きて1 2三。 頑張ってますいいですよ、八、九、十。はい、吸って、吐く、ラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK、10分休んで2セット目です、お腹効いてますでしょうか、お腹が熱くなってれば OK です、プルプルしてれば効いてます。 あと2セット頑張っていきましょういきます吸って起きてスタート123456しっかり足を押さえて8910、はい、吸って吐く12345678910 吸って吐く123きついけど頑張って 5678910OK、OK、反対いきますお腹がきついお腹へっこんできますから頑張りましょういきますせーの1 2 3 4 5 6 7 8 はい吸ってスタート1234567頑張ってますか910はいラスト吸って吐くスタート12345678910 効いてる効いてるさあ皆さんラスト3セット目頑張っていきましょう最後しっかりお腹を引っ込めて起き上がって腹筋使い切りましょう最後いきましょう頑張ってさあいきますスタートはい起きて12345678910 い吸って起きて一二三きつい四五お腹に効いてる七八九十ラスト吸ってはい起きる一二三四五六 3回頑張りましょういきますせーのはいいけはいて。1 2 3 4 5六、7 8 9 10ーせーの1 0ああせの12345678910うん 最後しっかり気配いていきましょうせーの2345678910あーあああ待って腹筋行かないで腹筋ああお腹が痛い行かないで腹筋帰ってきて キューってなってましたね今はあ、はあ、はあ、はあ、腹筋がキューってなった方コメントで感想を教えてください皆さんお疲れ様でしたこれを毎日やりながらウエストを測ってみてください息はしっかり吐けば吐くほど腹横筋がついてお腹へっこんできますから息が止まってキープはダメです息を吐き続けてください辛くても息止めちゃダメです 吐き続けてくださいそのように行っていくことでお腹が引っ込んできます今回のあぐら足シットアップ何度もやってください目標は1週間毎日です説明欄に時間貼ってますのでそこからピット押してもらったらスタートできますね是非継続してみてください今回もご視聴ありがとうございましたグッドボタンコメント動画のシェアの方もよろしくお願いいたします